日常演武の食豚日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演2023年ミスのかける祇園辻抹茶ドーナツコラボ商品第2弾を食べたいと思います今回も抹茶作りですねなんか今回買った時にこういう専用の紙袋に入れてもらえたのが嬉しいで、ね、では中身はどうなってもしれませんはいドーナ チャンネル登録よろしくお願いします。とこちら手前に前の2つがシュードーナツ上の2つがイーストドーナねちょっと見えづらいですけどはいもう一度立てますねさすがにな中身見せるわけに見せて落ちたら嫌なのでそうそういうどれも抹茶がいっぱい入っていて美味しそうですあとほうじ茶もあったあれほうじ茶もあったっけ <笑>まあそれはちょっとあとで<笑>で今回は飲み物としてこちらのとちおとめいちご果汁という の, いいのかなも用意してますこっちす<笑>もう春を感じますねあピンクと緑で春を感じる組み合わせだと思いませんがあなたではまずはこちらのシュードーナツから食べていきたいと思います茶色だから多分ほうじ茶ですねではいただきます <笑> 2023年に建てた私のお茶はどんなお手前だったかなり甘さと香ばしさのバランスが良くて美味しいですねこういうお茶を飲んでみたい食べてみたいと思いますとそして中に入っている食材もまろやかだったりもっちりしていて時に弾力を与えてくれます 変化を出してくれるのがいいですね。何だろう？もっとあんことかも入ってる。<笑>いいステ。うんと、他に何か入れるとしたらどんなのがいいかな？とかついつい考えちゃいますね。お茶が美味しいから。さて、それぞれがどのように美味しいのか、そして一緒に来てくれた。いちごのお水はどのような味なのかについては、この後すぐにレビューします。 ごちそうさまでした<笑> え, えっと2023年ミスドク辻に抹茶コラボドーナツ2種です<笑>やはり抹茶もほうじ茶もかなり甘さは控えめなお種類が生地に練り込まれていて噛んだ瞬間にそれぞれの香り香ばしさが口の中に広がってましたなのでお茶の味を甘さ以外で感じたいという時にベストですで中にはなんかわらび餅やあんこ 時にはクリアン抹茶クリームこちらの抹茶クリームは結構甘めでしたねといった様々なもの種類の具材具材っていうのかなトッピングっていうのか分かりませんはい出ましたあとチョコレートが上にかかっているそれもカリカリとして音が心地よかったですあなるほどな一方のほうじ茶はどっちかというと甘さは控えめで香ばしさが中心抹茶は 香ばしさよりも甘若干甘さに寄っていますねなのでそれぞれのお茶の好みや甘いと香ばしいどちらを求めているかで決めたのが一番美味しいドーナツにたどり着けると思いました で, です、ね、今回飲み物として用意したこちらの栃木とちおとめいちごはいちごの甘酸っぱさそこまで強烈ではなくまったりとしただけど口の中で確実に広がってくるいちごの酸味 ね結構まろやかで心まで溶かしてもらえいちごがお好きなのであれば一度飲んでみてもいいなんかもしれまそこまで強烈に感じるわけではないので物足りないと思うかもしれない部分もあるんですよねもうちょっと自分も強かったいいかなと思うてで今回食べたミスドドーナツはもう今回特にどれがというわけではなりません全種類統括してもう 文句なしの6点ですお茶の香ばしさ甘さしっかり感じなさもりましたねでこっちらアッキュアのいちごはうんまあちょっとモネタりの部分があるかなということで4点ですねもうちょっといちごの甘酸っぱさがさっきも言いましたけど今日強く熱になっていればよかったかな「<笑>猫の恋死にゆくばかり考えるや」